メモタンチャンネルやあみんなハローエブリワン僕はブルータンチワワのメモタンそしてはい e r e 私は英語の先生、チャーリーアイ n ンイングリッシュティーチャーチャーリーメモタンズイングリッシュスクー ル, レ, クールレッツ おはようからいくよオー くよせーのーケーーケー次はうんうんうん。うんうん Good evening. こんばんは Good evening. Good evening. こんばんは、うん、みんな一緒に。 ち次はありがとうああああありりりりりがががががととととととうありがとうありがとうううう英語だもう一回いくよせーの、うん 次はごめんなさい、oh. I'm sorry ごめんなさい I'm sorry ごめんなさいみんなも一緒 に, 一緒にごめんなさいごめんなさいごめんなさい<笑><笑> 元元うん、How are you? 元 気,、うんうん、How are you? 元気みんきはくよ 次はそのおへんだよ I'm good thank you And you? 元気だよあなたは I'm good thank you And you? 元気だよあなたはみんな一緒に元気だよあなたは元気だよあなたは元気だよあなたは う, ーせーうーん 最後だよよよよはさささなななならららみんな一緒 に, な一緒にーーう行せよ みんな素晴らしいみんなよく頑張りまし た, った最後に実践してみよう Let's try!、うん メモタんチャンネル。みんな素晴らしい、よくできました。すごいすごい。みんな、これからも、一緒に英語のお勉強しようね。let's all continue to study english together。yeah。see you next time。バイバイ。 チャンネル登録お願いします次回も見てね